あしみくるよ。あしみくるよ。来た。あしみくるよ。あしみって。あしみって。来るかい。もうちょっとしたら来るよ。あしみくるよ。あしみくるよ。まだ来ないかな。まだ来ないかな。来たかな。来るかな。 まだかな来たまだ。大きな背中だね。<笑>来た来る座り直すんでよ。おかしいでしょ。<笑>来たかいまだ。来ないかなもうちょっとしたら来るかな来たまだ来ないね。